え、ちょっとはい。どうもけんです。さあ、今回はですね。いや、今回もえ曽我の教授とのコラボ動画になります。イエーイ。<笑>はい、音楽の動画でーす。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、<笑>はい、今日は どんな楽曲を紹介してもらえるんですか。今日はですね、はい、もう私が今いいなと思ってる楽曲、いいなと思ってるやつ、夜遊びっていう音楽にの。夜遊び、聞いたことあります、はい。今日山健さんのために夜遊びで聞く。夜遊びで、ありがとうございます。その夜遊びの夜にかける。はい、夜にかける、はい、はい、知、は、っ、い、てます。<笑>多分聞けばわかるかな。聞けばわかるかな、はいまあ。まあ有名なんですよね、はい。まあコンビニとかで流れてるかもしれないですね。はいうん、でその夜にかけるを解説していきたいんですけども、はい、もうこの曲ですね。はい。あのそう。 もちろん聞いた感じもすごくいいんですけどももっと構造的な部分ですごく こ, うこだわってるなって私が感じたところがあるので、はい、本人がどう思ったかわかんないんですけどこれすごいよねって私が感じたことをちょっとこうお伝えしていきたいあよろしくお願いします。 YOASOBI、えー、はです、ね、音楽ユニットとしてずっと活動しているんですけどもで、まあ、小説を題材にした音楽を作るといこうことで小説を題材にした音楽小説ってこういろんな物語が、まあ、小説の中に世界観があると思うんですけど、はいまあ、それをまあ作詞家、作曲もされているんですが綾瀬さんという人が読んで、はいまあ、その感じ取った世界観を音楽にして表現する。はい 何でも読書感想文とか、まあ、感想からとか絵とかですね、うんうんうん、あるものにそれのまあ音楽バージョンというか感想 100% ではなくて、まあ、もちろんその小説の中身をまあきちんと謎をえてストーリー性を持って書いてそこにまあ隠し要素というかです、ねまあ、自分の感覚も歌詞とか音楽に織り交ぜながら入れていくということで、まあ、それがですねすごく共感を呼んで今夜に、えー、かける4000万回超えてるんじゃないかなと思いますけども、うん、すごく YouTube ね再生回数すごくて、ね。うん で、それがですね、まあ、単純で音楽もいいんですけど、はい、まあ、それだけじゃない良さがやっぱりあると思うんです、ね。なるほど、うん。で、それを今日、えー、音楽の超です ね, ね。それと、ええー、同音っていう、まあ、音の種類があるんですけども、はい、この二つの観点からですね、はい、話していきたいと思います。しお願いしますはい、で、まあ、この夜に書ける小説はもともとどんな話かっていうと、はい、ええー、まあ、簡単に言うと、若い二人がいて。まあ、男女のですね、カップルがいて、まあ、女の子が、自殺願望すごく強くて、で、男の子は狭いが止める。 まあ、そんな話で、まあ、ある時、まあ、止める時口論になるんですけど「もう知りたいに分かってよ」みたいなことを女の子が言った時にいつも止めるのに男の子が「いや俺だと知りたいし」みたいな言っちゃうそしたら女の子がわバこて明るくなってちょっと微笑んで「やっと分かってくれたね」ってい う, うその時に男の方も今まで見たことない表情と「なんかやっと分かってくれたね」っていう言葉これを聞いて「あそういうことか」 でなんかの彼の中で分かって、うん、そして二人で一緒にそのアパートの屋上から病院に向かって駆け出す駆けると、と、飛ぶ飛ぶ、まあ、そういう話なんですねまあ表面上は二人で心中しちゃうみたいな話なんですけど、うんうん、ただまあミュージックビデオを見てもらっても分かるし小説実際読んでもらえば分かるんですけど、うん、最後ですね男の子は、まあ 死んじゃったというかそういうような雰囲気の描写なんですけど、はい、女性の方はですねなんか何事もなかったかのように普通にしてて去っていくみたいなそういう描写で終わるんですよ。小説ですかミュージックビデオ小説の方はそれ書いてないんですけど、まあ、物語しっかり読んでいくと、はい、これはちょっとこう普通のただそういう表面上の話じゃないです。というようなのがですねいろいろ深く考察できるような短いんだけども深みのある。 それで小説のほうもすごく人気で「タナトスの誘惑っていう小説なんですけど、はい、それを音楽にしたのが「夜にかける」という楽曲で、はいえーまあ、これですね、まあ、今までプリテンダーとかやってきましたよね一緒に、はい、であれで、まあ、先方の話とかしたと思うんですけども今日まあその延長で「ですね蝶」えー、についてでこの曲どうなってるかっていうとこれ、はい、暗いんですよね「おー本当ですね単調 こういう調なんですよで始まるんだけども、えー、A メロはこで、うん、っていう曲で、これはですねこのどの音を中心に 基準に作られているので、この曲はこのどの音基準の単調なので破単調の曲なんですね。<笑>で、この破単調っていう調がずっとこの曲を支配しているんですけども、ここに歌詞が出てますよね。はい、で、この こ,、えー、こちらです。そうそうそう。囲ってある部分。これが破単調の部分。で、途中から囲ってないですよね。で、今色が変わったんですけども、この色が変わったところは違う調に変わるんですよ。 へでその下、また囲ってないですよね、これまた囲いました、はいはい、また色変わりましたね、はい、ここでまた調が変わるんですよ。というふうにして、前、あ、回、のー、まあ前回プリテンダーでは、はいえー、その調とか、ね、戦法っていうのは、はい、その曲を作るその要素、うん、どういうふうに曲を作っていくのかというルールですよって話をしたんですけど、うんうんうんうん、途中でルールが変わるみたいな、はいまあ、なるほど作ってる曲のルールが途中で変わるってことは。今回また新しいなそこで何か 変化が起きてるわけですよ、うんうんうん、でルールが変わった結果曲の調子も変わるしなんでそもそもルールを変えたのかっていうですね、うんうん、そういうところを見ていく必要があるわけですで、えー、ここなんで変わったかというとですね、はい、その歌詞の一番最後の、えー、青で囲ってある長い一番大きいところですね一、はいはい、番二番が終わるところの最後の歌詞見てもらうと「えー、初めて君が笑ったと」とそういうふうな歌詞になってるそう、ね、そう小説で最後で、はい、てくるところ。はい そこで転調するんです転調っていうんですけどこう変わることですね、はい、そこで変わるつまりそこで本人たちの中で世界観が変わるんですよそれを言われたことによって今まで思ってた彼女への理解が変わるそれを言葉では言ってないんですけど、うんうんうんうん、曲の調を変えるってことによって表現してるんですよ、うん、なるほどですねでそこの歌詞今見てもらうと分かるんですけども、はいまあ、そこで初めて気づくんですよね ああ、そういうことかとそして一瞬だけなんですよその短いですよねそこ黄色で囲ってあるところで黄色短いです、ね、4秒ぐらいしかなく て, て、はい、その後また変わるとはいそこでまた心境に変化が起きるんですよ言われてはっと気づいて転調そしてそこでまたさらにその変わった後自分であそういうことかって分かって決心がついてさらに転調ですそして最後のところに行って終わるとで この腸ですね、実は最初、破炭腸っう話したんですけども、最初が破炭腸で、その次ですね、ロ炭腸っうところなですね。露腸腸が変わる、はい。そしてさらに最後は二炭腸っていうふうにこう3回変わるんですけども、でこの「は」とか「ろ」とか「に」っていうのは、この基準になる音ですね。さっき「ど」が基準になるよって言ったんで、「ど」は日本語で「は」なんですよね。なんで、破炭腸。この基準の音が1個ずれて、半音下に行って露炭腸。 で、今度は、だんだんと3つ上がって、いいダンになる。で、これは単純に考えると、半、え、音、ー、下がりますからね。えー、音って、まあ、一エネルギーみたいなもんで、音が高い方がエネルギーがあるんですね。うん、だから、まあ、プリテンダーなんかも言いたいことは高いことでやるんだ、みたいな話だと思うんですけども、はい、じゃ下がるってことは、エネルギーが落ちるってことなんですね。で普通あんまりこう 曲っってててエネルギーが落ちいいくよようななことってないんですよ、うん、始まったらだんだん盛り上がってで最後のサビはなんかちょっと上がったりしてとか、うん、そういうのよくあるんですけど途中で落ちるっていうのも結構新鮮な曲ですね。うん、で落ちて終わりじゃなくてそっからガーッと2段階3段階と上がるっていうですね、うん、1回落としといて上げるこれは単純に そ, のそっからロ段調飛ばして2段調に行った場合には、まあ、1個上がっただけなんですけどここから落としといて上がると。 より段差が激しく見えるなので、えーまあ、その最後の調がすごく上がったように見えるという効果もあるんですけど実はそれ以上にそもそもこの調が持っってている雰囲気っていうのがあるんですよねんで、えー、今はあのピアノで弾いてるからそうでも感じないかもしれないんですけどこれ例えばギターとかでやったとしたらギター弾いたことありますかありますありますあれチューニング数字ですかお劇、はいはい、で。 コードによってもめっちゃ弾きにくかったりとかしますよねああす、はい、あの左手の人差し指めっちゃ使うみたいな、はい、そういう音があったりするので使いやすい腸とそうじゃない腸があってでその使いやすい腸っていうのは、まあ、押さえるのが少なかったりして、うん、つまり開放弦でいっぱい音が出せる腸といっぱい押さなきゃいけないってことは開放弦が使えないん、ね、ですねで弦楽器だったら開放弦ってこう鳴らしたらファーンと響くのですごく明るく聞こえるんです 押さえるとやっぱりどうしてもフラットな感じに聞こえちゃうので、えーまあ、少し 暗, 暗くまではないんですけど開放音に比べるとちょっと落ち着いた音になる と, ということで、えーまあ、開放音がいっぱいある腸は明るく聞こえるし押さ、うん、えまくってる腸なんかは、えーまあ、少し落ち着いて聞こえると、うん、その楽器の特性ですね、うん、そんなのもあって昔の人っていうのは、まあ、そいう結構敏感だったんですね今みたいに楽器が発達してないんでそのどの腸で演奏するかによってすっげえ弾きにくい腸があったり。 超簡単に弾けるがあったりとかで楽器も不得意な音とかあるのでこの蝶ちょっと音があんまりよくないなこの楽器だとみたいなのも結構あったりして、うん、だからその今よりもすごく何てうんですか、ね、使ってる音によって得られる雰囲気って全然違っていてでその頃の学者たちがこの蝶はこんな雰囲気だよねとかこの蝶ってこんなふうに聞こえるよねみたいなまとめたやつが結構ばってでそれによるとこの破た蝶っていうのはどんなふうな蝶 昔言われたかっていうと、この右下に今が出すんですけども、破綻腸はですね、昔はなんて言われてたかっていうと、今これ見てもらうと分かるんですけどねあの、叶えられない愛みたいな、い失恋とかですねあの、愛してる人がいるんだけど伝わらないとか、うん、報われない愛の腸言われてたんですよこの腸。 なんで彼女は死神が 見, が見えるって言ってる子なんですけど、うん、そんな死神ばっかり見てて現実の僕を見てくれないんだとかいや一緒に頑張ろうよ分かってくれるよなんで彼女は分かってくれないんだみたいなものもんもんもんもんってるのがこの「破団長」のアートなんですよねでそこで、えー、ずっと終わっといての転調したら「露団長」に入るんですねでこの露団長は昔は何て言われてたかっていうとこれはですね あの満足する蝶、なんかですね、うん、言われたときに、えー、なんていうのかな、こう少しうーんなんか受け入れたくなかったとしても、うん、もうこれは神のお示し召しというか、もう運命なんだから、まあ仕方ないじゃんみたいな感じで受け入れなくてはいけない、うん、なんでその受け入れたことによって、今の現状を受け入れた結果、まあ、満足していく。 まあんか言ってることは難しいと思うんですけども、えー、これはですね「短調だったけど短調の曲って昔は結構最後だけ長調になるってことがあって「<音楽>ああ悲しい」では終わったんじゃっい悲しいんで「<音楽>最後だけ」。 綺麗に、蝶々にして終わるみたいな、なんか昔結構そういうのがあってて、うん、ただですね、昔のチューニングって今みたいに。あの、均等なチューニングじゃないんで、ロタン蝶で、この綺麗な音を聞いた時に、うん。綺麗に響かなかったらしいです、ね、これは。うん、だから、綺麗になったはずなだと、綺麗にならないっていうか、なんかこう、うん、みたいなですね、悶々としたものがあって。だから、その運命を、仕方なく受け入れましょうねみたいな、<笑>なんかそういうような空気感になる。っていうふうに学者が思ったみたいですね、うん、そういうふうに、えー、まあ。 感じられたとで最後に二胆長になるとですね、はいえー、二胆長はなんて言われてたかっていうと、えー、これはですねもうなんて言うんですかな、ね、まあ安心するというかもう決心がつくというか、えーまあ、さっきの露胆長とは逆ですね自分でしっかり意志を持ってあもうこれでいいんだみたいな、うん、ちゃんと決断するみたいな。露調の場合は少し 仲は仕方ないから受け入れるみたいなですね、うん、もう成り行きに任せようみたいなところあるんですけど、うん、だけど、二団長の方はちゃんと自分でしっかり意思を持って、でえー、もうこれに行くんだ、まあ、決めちゃう、そうというふうに言われていて、えー、これですね、物語のままな長 で,、ね、で、ああ、もうなんで彼女は分かってくれないんだ、このは報われないからの、彼女からやっと分かってくれたでって言われて、うん、露団長に変わって。 そういういことか、もう僕は運命を受け入れるんだそして最後また二段調に転調して、うん「よっしゃ飛ぶぞポン」ってねなるほど蝶でそそそうそうそ う, も う, 表, 現そう表現していってるんです、ねうん、それをまあ私たちは普段聞いてる上ではですねそんなに父気にしないですよ、うん、この蝶だから悲しいけど全然そんな思わないけどそのまあ学術的に言われてたこと昔でしかも16世紀とか17世紀ぐらい言われてたことをまあ 林さんが知ってたか作曲です、ね、知ってた か, かんないですけども、うん、結果的にそうなってるそれは感性でやったのかもしれないし実は知ってらっしゃってやったのかもしれないんですけどもそこはですね私なんか見ると「うおーすげえな、うんうん」これちゃんと蝶の性格と曲のこう歌詞の性格を合わしてきてるすごいと思ってですねこれはかぶれるだろうなっていうですねう思ったわけですよねでさらに、えー、この曲ですね それさっきから A メロとか聞いてるんですけど<笑>これですね破綻調なんですけど破綻調ってこの1234567個でまあ1億単に上がるんですけどこの7個使って演奏するんですよ、はい、ところがですねこの A メロではこの6番目の音これ1回も出てこないんですよ、うんうん、1回も出てこない 一応です、ね、7個使ってようとあるのに、はい、特定の5個しか使ってませんみたいな話しましたよね、はい、これも一緒で7個あるんだけど実は6番目の音1回も使わないですうで、まあ、使うことももちろんあるんですけども極端に少ない で, でもっと言うならこの2番目の音もあんま使わないんですよだから結果この7個音あるんだけど使ってるのってこのまあ ずっとこの五個を基本的に使っていて、うんうんうん、これがですねまたちょっと不思議な感じをもたらすんですよね、うんうん、でこれなんかちょっと懐かしい感じがするんでギャルレーンに「あんた方と子さん」あんね、はいはいはいはい、<笑>あると思うんですけどあの民謡もこの五音でできてるんですよねだから民謡音階って言われていて日本の昔の音民謡なんか大体この五音で作られてるでそれを まあ、意識的にたくさん使ってるかわかんないんですけども結果的にたくさん使っていることによってどこか日本的な感じがすると、まあ、パプリカねあの米津さんのなんかも結構同じ音階使ってるんですけども、まあ、それでちょっと日本的な感じがするかなみたいな話が結構あったりしていてだからこれもまあそういうところもあっていうかなじ、まあ、みがある、うん、で今日はもう一個そのさっき同音の話、はい、最初にしたんですけども同、はいはい、音っていうのは何かっていうとですね次のスライド見ていただきたいんですけどこう。 ってはい、これ、蝶々の誕生2つあるんですけども、蝶、は、々、い、の場合は、で、同音っていうのは、この7番目の音なんですね、はい、この音。で、この音は、導く音って書くんですけど、はい、何に導くっていうかっていうと、はい、そういう上の主音、一番いっぱい使う、基準の音、この音に行くための音、これが銅音って言うんですね、これが鳴ったらこれに行きましょうね、みたいな、なんかそういうルールがある。 まあ、それでじゃあなんでそのルールがあるのかっというと下に全音とか半音とか書いてるの見えますちょっとちっちゃいんですけど全音、半音とかです、ね、音書いてあって「はい、ド」から「レ」は全音とか「ミ」から「ファ」半音とか書いてあるんですよねでこ全音とか「半音」って何かというとこの鍵盤見てもらうと分かるんですけど「ド」から「レ」に行くときに間にこう黒剣があるんですよね。はいありますね ここも挟んで る, こ こ, んでるここは国権ないということで国権の感覚が半音国権2つ分になると全音とはあなるほどなのでどれが育ちにとってずっと発見でいくんですけど、はい、実はあの間に国権がないところがあるので全部全音っていう感覚じゃなくて全音だったり半音だったりするんですよう ファーから数えてそのファーソーラーシっていうとこうその3つは全音全音全音って全音が3つ続いてるじゃないですか、はい、でこの全音が3つ続くとこういう響きが得られるんですけど昔の人はこの音めっちゃ嫌いだったんですよなん、まあ、でかって言われたらちょっとねなんでなんだろうってうとこもあるんですけど昔の人はこの音嫌いで全音が3つある三千音って言われたんですけどこの三千音は 悪魔のってですねこれは避けなさいみ言われてたんですよ、はい、でこうやって演奏していくとこれは鳴っちゃうもんだからこれは避けなきゃいけませんよとこれが鳴ったらすぐ逃げなさいと違うところに行きなさいとでその違うところに行く強制力がすごく働くもんだからこの上の音はどっかに逃げなきゃとどこに逃げますかってなった時に上のドに逃げるか下のライ下がるか、うんうんまあ、隣の方が近いからですね、うん、一番近いところでざっと逃げたいと。 なったら全音と半音は半音の方が間隔も短いのでじゃあ死はどに逃げましょうと、うん、なったらこっち行けみたいなでファの方も逃げてもいいですよねファの方逃げるんだったら、えーまあ、ミかソに下か上か行くとでミとソだったらミの方が半音なんでこっちに近いんでこれこっちに逃げましょう、うん、結果これがなったらこういうふうに逃げましょ う, みたいなうこれなったらこう行きますよみたいな、うんうん、まあなんかそういうルールができてきたんですね でまあ、この2つの音程の感覚で、その三千音というですね、これ、増音度っていうんですけど、ちょっと丸で囲ってもらうと、えー、これ、三千音ですね。で、これを作ってる音程っていうのは、えー、その、シ、えと、ー、ファですね。のうん、でこれを、えー 作ってでてこれって い, ただいてこれ像度ですよねでこの増音度を作ってるのはファとシの音程なんでこいつらをどっかにずらせばいいんですよ。で今はまあシが上に行ってファは下に行きましょうねということでずらしたんですけど別にまあ違うところに行ってもいいと、まあ、何でもいいんでとにかく行きましょうね でえー、まあどちらかというと音階の音で見えたほうがいいので結果的に「し」は「ど」に行く強制力が高まっていって結果「どーンっていうポジションを得ることになったんですねだから「し」がなったらもう自動的に「あこれどに行こうかなみたいな、まあ、そんなふうな気持ちになるというのをずっと長年の歴史の中で作ってきたとで、えー、まずは通していただいて、ね「し」は上で「ファ」は下に行くと矢印ですねこんなふうになってたと、うん、で今日やってるのは「端調なんですよね、うん、隣のほう 単調は並蝶々が全音全音半音で全全全と3つ3回全音が来て半音単調、はいはい、の場合はそうじゃなくて全音半音が来てで全音全音半音ちょっとこう全音と半音の位置が違うんですよお結果3全音って言われてた悪魔の音程が出てこないんですよお3回全音続くってことがないんですよねうんってことは えー、同じ同音のポジションの7番目の音そうです、ね、こ丸で囲ってみるとここなんですよね。はい、この音っていうのはさっき蝶々だったら「やべえこの音鳴っちゃったからで出ていかなきゃ」うん、ってことで「同音」って強制力が出たんですけど、はい、これはその下の「レ」の音そのさっきの4番目の音ですね3000音作ってたはずの「レ」の音と「ソ」の音って丸で囲ってもらうとですねここ3000音鳴ってないんでさらに押していただいてもう倒していただいて。 完全四度っていうです、ね、カチンってはまった4度になっちゃうんですよ、うんうんうんうん、さっきは増四4度っていう、まあ、ちょっとマシマシな4度でちょっとこう気持ち悪いんですけど、はい、こっちはバシーンってはまってるので動く必要ないだけに完全4度ですかね完全完全でこれ何で完全かって、まあ、ちょっと難しい話するとこの音鳴ってる音の波のミーンっていう振幅と、はい、このミーンっていう振幅が3対4なんですよ振動数の比が3対4 なんで3対4だと何回かに1回その波の振幅が合うんですよね、うんうんうん、それ合う頻度が高いんで調和して聞こえると、だからはまって聞こえると、うんうん、っていうことであの、あんまり動かなくていいと、うんうんうん、でも動かなくていいとなっちゃったら、これが主音に行きたいっていう力が失われるとてことでもあるんですよ。うん、分かりま す, かりますああだから、これ、単調だと動音っていうの効果がちょっと弱いんですよね、これなっても主音に行かなきゃってあんま思わないんですよ。うんああでも 主音でできたたいい。んですよね、曲として終わりたいんで、うん、じゃあ同音の力を強めたいじゃあどうやって強めようかな無理やり増音度にしたらいいんじゃねえちょうみたいなうん、ほとと、うん、いうことでこの下に、えー、ちょっと出すんですけども押していただいて押していただいて押していただいてこうですねそのところにシャープをつけるとこれをシャープするとシャープすると結果的にこの完全四度が崩れるんですよね 結果的に増音度になるので、えー、蝶々と同じ現象が起きていると。なのでこのソシャープは「ラに行きたいよという力が生まれる と,、うんうんうん、ということでこ臨時的に上げるんですね単調の場合は。うんうんうん、でこう臨時的に上げた結果。というまあ蝶調が生まれるまあこういうふうなまあ歴史的なものがあって、えーまあ、だからですね臨時的に上げたり。でまあ 本来はついいいいててななででシャープは上げなくてもいいんですよね、うん、ただ上げた方がそのー音っていって、うんえー、主音に行きたくなる力が強まるので、うん、結果的に主音に行った時の安心感が高まる、うんですだから主音に行った時の居心地の良さを強調したい場合にはその前をあえて居心地を悪くするなのでシャープをつけるとその居心地の良さが演出されるわけですねじゃあこの夜遊びの夜にかけるはどうなってるのか 単 調, だですね、単調なんで毎回その7音を同音にしてるのかそのシャープしてるのかというと実はそうなってたりなってなかったりするんですよで曲の中のルールってそんなコロコロ変えないんですよ普通だから一回その同音に、えー、シャープをつけますって決めたら大体毎回つけるんですところがこの曲はそうなってないですつけたりつけなかったりするでそれもまだ、あ、まだ、あ、あるっちゃあるんですよ けけけけたり付けなかったりりなかかっ本当に欲しい時だけ付けるとかですね、まあ、そういうことをやるんですけどこれはですねつけるのとつけないのを同時に使うってことをやってるんですよえ同時に同時に使うそれどういうことかっていうと、はい、この長なんで、はい、この音が半音上がると、はい、だからこうじゃなくてこうなるということなんですねでこれをですね伴奏系では 上げといてメロディーではあげないといなるほどするとこっちは相シ C 例なんですけどこのシのナチュラルのドが鳴っていてメロディーはシのフラットードが鳴ってるんですようどうすかこの音んですかねなんとも言えない感じ何で何、ね、とも言えない<笑>これだったらハマってでしょはい、まあ、こっちでもねいいでしょうこれどっちも使ったらこうなるんですよ ね, ね、喧嘩してますね子どもとケしますよねすごく近い歌なんでこれをねあえて使うんですよへえでこのどういう時にこれ使うかっていうとまあそのまあ今ねなんとも言えない感じって言ったんですよ。なんとも言えない感じを出したい時に使うんですけど例えばまあ私たちの世代で言うとまあ一番近いのは平井堅の「瞳を閉じて」って知ってますああ知ってます、ね、このサビに入る前に 細かいですけどこの時にぶつかっいじゃないこれ使ってるんですよとかあとは久石ジョーの「千と千尋の神隠し」ちょっとなんか怪しい世界に入っていく話ですけどもあの曲の、えー、一番有名なやつね<音楽> こ, のこの瞬間、まあ、この曲ですねこれのこういうところとか、まあ、そのちょっとしたとこなんですけどもそういうところで使うことによってもうその「 自分として臨時的に上げた緊張感とそうではなくて本来持ってる素朴さこれをねどっちも演出しといて解決にこれを結構頻繁に使っていて、うんえー、とですね、まあ、歌い方がすごく上手なのであほとんど色感がなく聞こえるんですけどもこれ結構難しいですよねなんかそのね。 多分難しいんじゃないかなと思うんですけどこの絶妙な世界観をいっぱい使うことによってこの蝶は一体何なんだとまあ少し分かんないな感じするわけですよで聴いてる方はそんなのあんまり意識してないんだけど無意識のうちにこれはえー、いいえか曲げたものと曲がってないものをこう混在してずっと聴いているとでだんだんだんだんそれがええーまあ、馴染んでくると、うん、すると今度サビに入るんですよね A メロ B メロそんなことずっとやっていてサビに入った時に これずっとメロディーだけ聴くとですね伴奏つけなかったら長々に聞こえるんですよ。ーエーメルは完全に単調だなって分かるんですけどサビはメロディーだけ聴くと長々に聞こえるでも伴奏は単調なんですよしかも伴奏になるともう完全にずっとこの、えー、臨時的に上げて「もう単調ですよ単調ですよ」とかも出すでもメロディーは長々のメロディーやってると。 それれがミックスされてるんですよね、うん、するとなんかこう不思議な感じになるわけですやっぱりバンストンチョウ の, のにメロディーはなんか蝶々っぽいなだから、あのー、コメント欄とかですねか見るとなんで悲しい話なのに明るいメロディーなんだみたいな批判的なコメントもあったりするんですね、うんうん、でそれなんでなんだっていうとさっき蝶の話で正確な話しましたよね破タ蝶は報われない愛なんだとか、えー、で ハタンのョウの時に蝶ョを演奏するとこれ「ヘンんですよ。変ョウ」っていう曲になるんですよん。っていうことは伴奏は報われない青をやっててメロディーはもうハッピーな愛をやってるんですよ。ってことは歌詞の内容とか見てもらうとあれなんですけど主人公はハッピーな愛をずっとやってるんですよ。まあ、プリテンダーじゃないけど<笑>やってるんですよ、ねうんやってて でも現実そうじゃないんですよそれをメロディーと伴奏でしっかり分離して表現しているとで転調しますよね、うん、転調した時の、まあ、ロ伴ン調の部分を受け入れる、うん、このロ露ン帳の蝶々バージョンは二蝶々なんですね、うん、この二蝶々は神様の蝶なんですよ神様の蝶なんでかというとまあ このレって英語では D アルファベットなんで神様のこうゲウスって言うんですだから D のレウスの頭文字が D だから D は神の蝶だみたいな、まあ、ちょっとこじつけなんですけどね だ, だけど、まあ、そういうふうに呼ばれていてなんか神聖な曲ってこの D の蝶で書かれてること多いんですよねでそれに対して二段蝶は人の蝶と言われていて単調番長ですね人の蝶で明るくなると神の蝶と、まあ、言われてるわけです そこでで神のが出てくるんですよ転調した先に「は」って気づいた時に伴奏は運命を受け入れるかの蝶で演奏しているメロディーは神様の蝶やっている、うん、なんで神様の蝶やっているかその彼女が死神だからですよ彼女自身が死神だから神様の蝶でもってそれを演出しているわけですよでその後に転調して えー、二胆腸に入るんですけども二胆腸の蝶々バージョンっていうのはヘチョウ蝶々ですね蝶々バージョンってあるれなんですけど、まあ、同じ調合ですね同じ音の組織で胆腸から蝶々に変えるとヘチョウ蝶々になるでこのヘチョウ蝶々の蝶というのはもうすごく安定していて安心感が得られる蝶です、えー、なのでまあさっきの二胆腸も似たような感じだなたんですけどね決心がつく蝶ですよみたいな話してたんですけどもヘチョウ蝶腸は決心というよりはもう安定ですよ それを乗り換え頭安定感なので、えー、旋律だけサビの旋律だけ見ると蝶々なんでハッピーな愛がといてそこから転調して神様が現れてで神様だったということに気づいてその後あやっとねあ彼女のことが分かり合えたという安心感の蝶に入るとなので旋律でやっている調整感と伴奏でやっている調整感をまたこう複雑に絡めてきているとこれはでかなかなか計算ではできないな なんかそれが、まあ、結果的にかもしれないんですけど曲としてなってるので、うんまあ、それをです、ねまあ、分析した結果分かったことかもしれないけども、まあ、古くから日 本,、まあ、日本人は途中から、ね、西洋のもの輸入してきてますけどもずっと古くから昔からですね海外のヨーロッパで作られてきたその伝統とか、まあ、習慣というかですねこういう時はこの蝶を使いましょうみたい な, なんかそういう習慣が、まあ、今のポップスにも使われていて。 それが、まあ、知ってるか知らないかとか、そういうのを置いといて、そういうふうにぴったりマッチしていると。そのマッチしている と, いところにこ、こう、わっととやるんですね。立つと、うんなんかそういう面白さもあるので、ぜひですね、こう、音楽の理論的な部分から。うん、まあ、この曲を見てみると面白いんじゃない か, と, かということで、まあ、今日は夜遊びの夜にかけを、まあ、紹介したところです。あ、ありがとうございます。ちょっとマニアックすぎてて。<笑> い, やいやいや、いや勉強になりました。<笑>何言ってんだって感じですね。<笑> 知らないことだらけで、ね、なかなかね難しいんですけどねうそういうのを、まあ、まあクソまじにに、ね、勉強しているような学問とかやっぱあるわけですよねだからまあその音楽の理論っていうのは、まあ、後付けなことが多いんですよねなんでこの曲いいんだろうみたいなで分析していた結果こんなとこがあるぞとでこうするといい曲になるっぽいぞってまたそれをもとに曲を作るでまたそうずっと繰り返しですよねでできていくのでそのまあこれだから売れたとかじゃないんですけど 実はそういう見方もあるよとまあねワンピースの考察みたいな感じでね全然違うかもしれないですけどまあいい楽しんでもらえたらなと思います<笑>、はい、ありがとうございます楽しかですあり、はい、ういありがとうございますはい動画最後までご覧いただきありがとうございます是非、えー、ですね高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょうありありありありありべべルチ